はいどうも、風神ジャパンゆうです。本日も元気に動画を撮っていきたいと思います。はい、ということで、今回撮っていく動画はですね、モーニング娘。ワンエイトの、自由な国だから。こちらのね、初見リアクションを撮っていきたいと思います。というわけで、いただいているコメントの中にもですね、えー、自由な国だから、こちらの、えー、初見リアクションお願いしますという声も、えー、いくつもですね、いただいておりましたので、えー、早速ね、じゃあこれを動画にしていこうじゃないかということで、 えー、今カメラを回しておりますというわけで早速ね MV の方行きたいと思いますのでレッツゴー始まりましたね な か, なねはい、おかっこいいね。<笑> これ、この辺調音やばくないですかマジやマジ可愛すぎ る, る、ね、ののマジでいい声する はい「自由いいなから私が選ぶよ」「いなら聞かない」「潔く潔く」 ってくる感じいいっすね。てかダンスやばいなこれ。結構かっこいい。このねかっこいいな。いや可愛すぎるマジで。 みんなちょっとビジュアルってるいいなこれこれすごいな。 <笑>このとかめっっちゃ気持ちいね。 ね、<音楽>めっちゃ可愛いいすね。 めっちゃいいかっこいいなああ、今 い, いねこれ。 っていうかダンスがマジですごいちょっとフォーメーションやばいってうわ最高<笑>、はい、というわけでご覧いただきましたモーニング娘。18で、ね「ビューな国だから」 いやーちょっとね、マジかっこよすぎた。このスパーンってなるところできちっとね、この音ハメをしてくるあたり、マジで、このエリポンとかもそうだし、あのー、マーシャンのね、こうやるとことかもそうだし、ほんとにね、気持ちいいっすよね、あれ、ダンスであのステップ踏むときも、この白にね、スパーンってあると、マジでね、キレがあるっていうか、このね、なんか音の迫力、この厚みと、えー、この動きのね、 えー、インパクト。これがね、両方押し寄せてきて、感動しますね。で、歌も、なんか、強めな、この女性像というか、これがなんかすごいかっこいいなって思ってたし、このね、旅に向かって、ブーって、このボルテージもね、気持ちも上がって、曲のね、盛り上がりもさあ上がりまして、というところで、この、バーンって弾けるじゃないですか。最高。うん、それで、 まちゃんの声声っっててやっぱり本当に声してますよねあのどの曲歌っても本当にいい声なんですけどこのねかっこいい曲をまーちゃんが歌ったらそれはもうねもう天下一品なんですよね僕めちゃくちゃ好きですねいやーもうこれだいぶすごいだろうなーであの途中のねあとマリアンのねフってあの近寄ったりとかあのちょっとこう微笑んでる感じ 女神だと。もうね、推しが尊すぎます。これはすごい。そして、あの、もうごめんなさいね、いっぱい語っちゃって。本当ちょっと興奮してます。はい。で、あの、なんか自由な国だからのところ、うんうん。あの、なんかみんながこうやってやるところあるじゃないですか。この、なんだろう、一人のこの真ん中に立ってるんですよ。で、そこをこうやって、で、その真ん中に立ってる人がこう、こうやって感じ あのアーティスティックなこのダンスこれなんかすごい斬新な振り付けというか。で、あの、そこからね、またサビにかけて盛り上がっていく感じじゃないですか。で、サビになると、バーンってね、こう合わせたりとかして、もうね、ほんと完璧にかっこいいって、ね。この曲は、あれこれ確かロッキンにも入ってましたよね。見なきゃ。<笑>ちょっとこの後見ます。はい。 いやーもうこの振り付けとねもう歌もね両方かっこよくてこれぜひライブで生でいつかねもう見たいっすねこれうわマスちゃんもう卒業ライブの時やめんかな俺行きたかったなーマジでいやーこれねぜひあの卒業ライブでね参加される方あのその担当をですねぜひお待ちしておりますのでうわあ羨ましい いつか僕もねあのちょっとマーちゃんは卒業しますけれどもあのライブでねいつか聴きたいと思いますのでいや楽しみにしておりますはい、はい、ということで、えー、ここまで動画をご覧いただきましてありがとうございましたいやーもう興奮が冷めやらぬ半端ないねこれはもう神曲でした、はい、というわけでただいま僕のチャンネルでですねモーニング娘、ね。ファンが選んだ本気ベスト10こちらの企画を進行しております で結果発表が12月なんですけれどもそれまでのこの11月この11月いっぱいをですね、えー、募集期間としましてこちらの太鼓の動画必ずこの動画の方にですねファンの皆さんのモーニング娘。に好きな楽曲これ全楽曲の中から何曲でも構いませんそして何度コメントしていただいても構いませんのでたくさんあげていただければ嬉しいです そしてあの多くの、ね、意見が集まれば集まるほどより充実したラインナップの、ね、本気のベスト10、こちらが出来上がるかなと思っておりますのでぜひともこの企画を知らない方まだ知らない方にです、ねえー、シェアしていただいてです、ね、さらに多くの意見が集まることによってこの企画大成功に導けるかなと思っておりますのでぜひとも多くの方のご協力、ご参加お待ちしております。よろしししくお願いいいいたたまますはい、というわけで最後になりましたが 動画がいいねと思った方自由な国だからめちゃめちゃかっこいいんだけどと思った方高評価とチャンネル登録をよろしくお願いしますそしてコメントもねぜひともどし年しお待ちしておりますのでよろしくお願いしますその時にですね、えー、もしまだ、えー、設定されてない方がいましたらこちらの通知ボタンこのベルのマークのボタンの方にですね、えー、通知をオンにしていただけたら嬉しいですはい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう See you next time バイバイ の<笑>